セクゾファンは受け入れらない。セクシーゾーン佐藤勝利と6歳年上歌姫の恩密愛のその後。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ノースキャンダルアイドルと知られていたセクシーゾーンの佐藤勝利26の熱愛スクープを報じたのは1月下旬のことだった。 相手の女性は、オーサムシチークラブのボーカルポーイン32で、二人は佐藤の住む高級タワーマンで密かに愛を育んでいた。2月3日に配信した記事を元に詳細を振り返る記事中の年齢肩書きは、掲載時のものです。今から3ヶ月ほど前、大学では秋の学祭りシーズンを迎えていた。21年公開の映画、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 ポリンが佐藤のタイプだったこともあり、夏には交際に発展しました音楽制作会社関係者。二人を引き合わせたのはセクゾのメンバーだった。同グループの中島健と28が小芝風花25と W 主演を務めたドラマの主題歌を ACC が担当。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 中島は自分たちに楽曲提供をしてもらいたいと考えていたんでしょうね。佐藤と彼女が出会ったのも中島とポリンへの信仰があったからだと思います。テレビ局関係者。過去に ACC はキング・リンチェ・プリンス楽曲を提供しておりジャニーズとも共に仕事をするなかなか。 二人とも家を出入りする際は帽子をまぶか、まぶかにこむり、マスク姿で完全防備を貫いている。ポリンは ACC の他のメンバーにも佐藤との交際を話していないそうです。ただ、仕事仲間と相乗りしたままタクシーで佐藤の家に行ったりと、浮かれた様子は隠しきれていないようですが、笑い、前で音楽制作会社関係者。 自身のアパレルブランドの展示会を行っていたポリン。仕事もプライベートも順風みつるほな彼女に直接話を聞いた。お忙しいところ、すみません。佐藤勝利さんとのお付き合いについてお話を伺えますかえっと、ちょっと待ってもらっていいですか章。佐藤勝利さんのマンションで何度もお見かけしていますが、 一呼吸置いて、あの事務所の方から連絡しますので私からは何も、お友達でもないんですか笑顔で、あの、私からは何も、いつ頃からお付き合いは始まったんですかそれも私からは、そう。そう言うと、展示会場へと戻っていった。さり、さい、彼女は記者に向かって、寒い中、お疲れ様です。と、声をかける余裕も、 事務所に入って12年間、ノースキャンダルを貫いてきた顔面人間国宝こと佐藤。中学生の頃から芸能界の荒波20も、生まれてきた彼にとって、6歳年上の姉さん彼女は甘えられる優いしの存在に違いない。菱形、今すぐに別れてほしい。セクゾファンは、どうしても受け入れられない。佐藤の初スキャンダルに、ネットはすぐに過剰に反応。 今すぐ別れてほしい。勝利くんのことは私たちが一生涯守るって決めたから、12年間築き上げたノースキャンダルのイメージが、年下好きって言ってたのに、未だに信じられない、などと悲鳴に近い書き込みで溢れた。ファンがどうしても受け入れられない理由はいくつかある。一つは、ポリンが21年6月に小沢健ケ55、との不倫を、 週刊文春によって報じられたことで彼女に抵抗感を抱くファンが多かったこと。さらにミュージックステーションで連絡先を交換したことや二人を引き合わせたのがグループのメンバーだったことがファンにショックを与えているという。その後、佐藤は4月10日に キンキキズの堂本光一44が主演を務める舞台エンドラスショックの開幕記念会見に登場。頑張りたいと抱負を語った。失った藩の信用は最高のパフォーマンスで取り戻すしかないだろう。フライデーデジタル。